<笑>そそうだ一つ目の化け物に落とされて<笑>お俺死んで あ, あ<笑>いや生きてる な, なんですげえ高さだったのに。 かよ。脅かすんじゃねえよ。クソガキ。それが命を救った相手に対する態度。はあ、お前が！<笑>バカ言ってんじゃねえよ。<笑>まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。はあ、ガキに見下される。覚えはね。 <笑>なあううっおお前何なんだよなんて目で見てんだよだから言ってるでしょお前なんてどうでもいいんだよえっ<笑>ババケモノたたすたすけ ママ。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ。あちこち怪我してるんだから。手付けて。ママ。そうだ。スマホ。スマホでママに電話を。 なんで電話できないんだよ。<笑>なんでママに連絡できないんだよ。<笑>どうして現実世界に帰りたいの<笑>こ？ここには。 俺の居場所なんてねここは俺の世界じゃねえんだたくたちは俺が気に入らねえんだ何かって言うと俺を邪の者扱いしてあいつら化け物したがて俺を排除しようとしてんだよふんお前にはそう見えてるんだ だ, だから 俺は帰りてんだ。元の世界にうちに帰りてんだよ。だ大丈夫だ。今にママから連絡が来て、俺を助けてくれるんだ。はあ、ねえ、えいつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番わかっているはずだよ。 <笑>ああそそうだそうだったママはずっと病気で俺もっとママに会いたかったのに医者が会っちゃダメっていっぱいいっぱい我慢して。 俺が寂しがると、りょうは強い子だから大丈夫って。それが、それがママの、最後の言葉で。<笑>ああ、そうか。ママは、死んでたんだった。 連絡なんか来ねね<笑><笑>ああ、来たただ、ね、君でもちょっっと遅かった、ね、現実世界に帰りたい どうでもいいもう何のかもどうでもリョンハルーあ、いたわ二人とも無事よ 春ああよかったよあらあらもうさっき言ったら涙で顔がぐしょぐしょよでも見つかって本当によかったわうむならば早くここから離れよう霧が出始めているぞででもさなんか雰囲気変じゃねりょうくんとハル ギスギスしてるような喧嘩でもしてるのか亮天気ない<笑><笑>みんなまずいよ霧がもう濃くなりすぎてる確かにやばいな亮ハルそこは危ない早くこっちに来るんだ<笑> ねえ、あれ何？気のせいか影からちょ触手のようなものが伸びて。待って待って寮の方に行ってない？おいおいおい！やばいやばいやばい。これマジでヤバいやつじゃねえの。 ア行っちゃダメだアグモンどうにかならないのかよどうにもならないよあれはそういうものなんだそんなそんなおいリョー何やってんだ早く逃げろりょう逃げリョー逃げてーくんどうしてどうして逃げないの 亮何か言ってるママが死んでたことも忘れて来るはずもない連絡を待ってあの俺なんかがいられる世界なんてどこにも。 りょうだい し, しょう夫か しっかりしろっちぇな何か言ったかい言ってんだよお前ら寄ってたがってタックルかましてんじゃねえりょりょう無事なんだな正気に戻ったんだな俺はずっと正気だよクソがただ ちょっと諦めてただけだっつうの大丈夫だよ俺はもう大丈夫だ にぶつかってきただろの野郎まあ助かったからいいけどなありがとうよ。えり今クネモンにお礼言ったのかなんだよえイくら言うや命を助けてもらったんだからよ。あれ俺らにはお礼言わないんすか ねえねえ、両先輩。うるせえ、調子のんな。<笑>